キーエヌジーア n g ブスの平野仕様。平野は2023年5月にグループを脱退、ジャニーズ事務所を退所することが決まっている。2022年末の NHK 紅白歌合戦にキンプリとして登場した際には5人で出る紅白は最後になると思いますので、皆さんの目に焼き付けるようなパフォーマンスができたらなと思っています。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 学生フリーター、など、様々な理由があった。